今後の目標を聞かれた際に涙を流し、ファンを動揺させた。昨年11月、平野市要、岸優太、神宮寺優太が今年5月22日をもってグループから脱退することを発表した金プリ。番組終盤では、同23 日, 日より長瀬門と二人で活動していく高橋に対し、司会の山崎育三郎が、 キング・アンド・ピスとしての今後の目標とかってありますかと質問するシーンがあった。これに、高橋は、いやー、そうですね、でもなんか、と話したところで言葉を詰まらせ、涙ぐんだ。ちょっと待ってください、ね、すいません、いや、すいません。泣くと話せなくなるんですよね、俺。 と申し訳なさそうにしつつ、約30秒間にわたって目頭を押さえたり、涙を拭う動作が続いた。その後、山崎から大丈夫だよ、と優しく声をかけられると、落ち着いた様子の高橋は、一人でも多くの応援してくれるファンに会うために、もっと大きいステージとか、もっと回数多く皆さんに会えればいいなと思いますね、とコメント。 さらに、メンバーが何よりも僕は好きなんで、みんなが幸せに暮らせたらいいなぁと思います。で、ずっと友達でいれたらいいなと思いますね、とメンバー愛を口にしたのだった。このシーンを受け、昨年11月10日放送のラジオ番組、キング・アンス・流瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送を思い出した金プリファンも多かったよう。 同放送には、長瀬が涙声でメンバー脱退の経緯を語る場面があったのだ。当時の放送で、長瀬は高橋と二人で活動していくことについて、やっぱ怖いし不安やし。言うたら俺が最年長になるわけで、三人にすごい助けられてた部分もあったから、やっぱ悲しいですよね。二人になることが想像できない、と話していた。 残留する二人がメディアで涙を流したことにネット上のファンは激しく動揺。中にはずっと五人で活動したかったのになぜ離れ離れにならないといけないのかっていう悲しい涙に思えて辛いきっと海外進出を目指すメンバーを送り出す涙ではないんだろうなとやるせない思いを吐露するファンも目立つ。一方 最近、連続ドラマでの活躍が目覚ましい高橋と長瀬に対し、今後は音楽活動をやらなくなるのではないか、と心配するファンも少なくない中、高橋が今回、もっと大きいステージでファンに会いたいと語ったことに安堵した人もいたようだ。 キンプリメンバーが感極まる場面といえば、今月7日に放送されたミュージックステーションテレビ朝日系で、キンプリの過去の出演映像が流れた際、ワイプに映る一部メンバーの意味ありげな仕草や表情が話題に、高橋が一瞬目元を拭うような仕草をしており、また脱退を控える3人の表情が硬いように見えたことから、 ファンの間ではメンバーは想像以上にギリギリの精神状態で仕事をこなしてるんだろうなという声も出ていた。なお、キンプリは5月19日放送のミュージックステーションへの出演が発表されており、これが5人体制で最後の M ステになるとみられる。この日、5人がどんな姿を見せるのか注目を集めそうだ。